広域前の皆様おはようございます渋谷区議会議員選挙自民党公認の山本昭でございます昭、昭、山本昭、昭、昭、昭、山本昭でございますおはようございます渋谷区区議会議員鈴木哲司さんと一緒に広域前で挨拶をさせていただいておりますおはようございます行てらっしゃいませ郵便局長をしております区民の声を速達で届けますおはようございます渋谷区議会議員でございます 渋谷をにしていいきたおはようご区議会議員候補、山本晃でございます。 山本、ね、<タッ>お張<笑><笑>れよ